皆さん、こんにちは。今回はですね、開放体操、関節保護士、完全版のリストをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、目を上下に動かしていきます。はい、1、2、3、はい、左右に、1、2、3、はい、回します。一、二、一。 あ反対、い、二、三。はい、閉じて開きます。一、二、三。はい、鼻を上下に。はい。はい、あげよう。あいうお。あいうお。 はい、首を前後に、はい、1、2、2、3。はい、横に、1、2、3。はい、ねじります。1、2、3。はい、突き出して引っ込みます。1、2、3。 はい、大きく回します。1、2、はい、3、3体。1、2、はい、3。はい、指を反らして握ります。はい、1、2、3。はい、開きます。1、2、3。 はい、ねじっていきます。はい、1、2、3、はい。1、2、3、はい。1、2、3、はい。1、2、3、はい。1 2,、はい、1, 2、3、はい。反対。1、2、3、はい。1,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 はい、一二三うん、一二三はい、一二三うん、一二はい、一二三うん、一二はい、いち、に、ん、はい、手首は曲げて反らします。はい、一二二一い、はい、かいて、一 一、二、三。はい、横に振りまーす。一、二、三。はい、ぐるぐる回していきます。一、二、三。反対。一、二、三。手を変えて。一、二、三。反対。一、二、三。 はい、では、肘を曲げて伸ばします。一、二、三。はい、肘先返します。一、二、三。はい、肩を前後に。はい、一、二、三。はい、横に。一、二、三。 ねじります。いち、い、に、い、さん。上下に。いち、い、に、い、さん。回します。はい、いち、に、さん。反対。いち、に、さん。はい、変えて。いち、に、 三、三回、一、二、三。はい、足指いきます。はい、指を反らして曲げていきます。はい、一、二、三、二回、はい、一、二、三、 はい、指を開きまーす。はい、1、2、はい、3、はい、4、はい、開いて、1、2、はい、3、はい、4、はい、ねじりまーす。はい、1、2、3、3 3 3はいね、はい、1、 はいちいちいちいはいはいち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 はい、足を変えて、はい、1、2、2、1、3。はい、横に振りまーす。1、2、2、3。はい、足を変えて、1、2、3。握りまーす。はい、1、2、2、3。はい、足を変えて、1、2、 二、一、三。はい、内反、内反。はい、内反。内反。内反。はい、足を変えて、はい、一、二、はい、はい、ぐるぐる回します。はい、一、二、三。 一、二、三。はい、開いてす。はい、一、二、三。うん。一、二、はい、では、起き上がって、膝を曲げていきます。はい、一、二、三。反対。一、二、三。はい。 では、回していきまーす。はい。1、2、3。4 1、2、3。はい、反対。1、2、3。1、2、3。はい、股関節を前後に。はい。1、2、2、3。反対。1、2、2、3。 はい、横に。はい、1、2、1、3。はい、反対。1、2、1、3。はい、ねじります。はい、1、2、1、3。反対。1、2、1、3。はい、回します。はい、1、2、2、3。 三体、一、二、三。はい、足返せて、一、二、三。三体、一、二、三。はい、骨盤を前後に、はい、一、二、二、三。 はい、では横に。はい、1、2、3。ねじりまーす。1、2、2、3。はい、回していきまーす。はい、2、2、3。反対、1、2、3。 はい、じゃあ、骨を締めて緩めまーす。はい、1、2、3。はい、じゃあ、腰を丸めて反らせまーす。はい、1、2、3。はい、横にずらします。1、2、3。 はい、お腹を引っ込めて振り下ろします。1 2、2、3。はい、胸を背り上げます。1、2、2、3。はい、横に。1、2、2 3。はい、ねじります。はい、1、2、 はい、さん。はい、以上で火曜体操を観察をほぐし、完全版のリストになります。お疲れ様でした。